山、は、ま、い、さん、下川さん。はい。はい。はい、何何よいや。僕はちょっと怒ってるんですよ。サムライエーティングって何何のチャンネルですかそもそも。日本の料理だったり伝統文化だったりを、うん、海外に伝えていくっていうのを。そうです。おありがとうございます。 よかった、あの水曜どうでしょうのオマージュっていうかと思って。こ<笑>れ<笑>、その程度ちょっと準備してた、<笑>そうなんです、サムライーティングは、あのグルメチャンネルなんです。で、僕は、あの思ったんですよ、ゆうまさんと吉高 さ, さんって十何年以上、あの料理に。携わってらっしゃるじゃないですか、まあいわゆる僕は料理のプロだと思ってるんですよ、うん、二人のことを、うん。ちょっと曲がったね<笑><笑>、まあ。プロって言われるとね、なんか、資<笑>格持ってるわけじゃないから。 いいよちょっと伺いしたいんですよ究極の料理って何だと思います究極究極究極あ。でも質が上がれば上がるほどそれはいいでしょうあ質、はいあでも美味しくないものを美味しく変えれるのも素敵なマッポージャの料理としては釣れパテの魚とかじゃないの吉高さんどうですか究極の料理うん何年食べたい<笑>全然関係ないし<笑>今食いてるもんじゃないですか<笑>違う い, いや違う、僕が思うのはですよ 僕は究極の料理って鮮鮮度度やと思うんですよ鮮度、うん、例えば高級料理のフォアグラ め, めちゃくちゃ高級じゃないですかフォアグラってでも鮮度をしたらなんか腐った肝みたいな感じじゃないですか、うん、でも肉は腐れたてが甘まいからね全員うんああ魚だって最近熟成させるでしょ熟成させるね一緒に食べて 聞いて聞い て, 聞いて<笑>僕は鮮度だと思うんですよ<笑>個人的にそうやりたいのがあって僕はあの鮮度が良ければいいほどめちゃくちゃ美味しいんじゃないかな個人的には思うんですよ<笑>でまあマックス好きって言うるじゃないですか我々のチャンネルに そうそうそう、スニーカーおじさんあの人、一応副業で大食いファイターやってて、<笑><笑>趣味が い, いくものでしょ、そう趣味いいくも<笑>これ後でマジで怒られるんじゃないかな、<笑>マックス鈴木さんってやっぱりあの実食のプロなわけですよ、ずーっといろんなもの食べられてるんで。 で、あの今出たそのまあ室外高級なものとゆう山さんがおっしゃってたまあ慣れ親しんでるものと僕が言った鮮度がいいものこの3つをマックスに食べてもらって一番美味しいものは何なのかっていうちょっと企画の検証をやりたいっていうなるほどねですで思ったのが何の料理にしようかなと思っていろいろ考えてたんですけど料理で調理しちゃうとなんか鮮度ってあんま関係なくなっちゃうところもあるのかなと思って確かにその鮮度が一番分かりやすい今回は TKG 卵かけご飯でマックス行きさんに試食いただいて、どれが一番美味しいかというのを検証していきたいと思います。全然いいけど、それでいい、だって高級の卵を買えるよ、うん、普通の美味しい卵も買えるじゃ、うん。どどうすうんんどす今から余計順に行きます。今から。今から。マジで。うん、い, いいよ、で行こうよ、こんちゃんそんなにやりたいんだったらいいよ。多いいんすか。この結果ちょっと検証ちょっとどうなるか、でも発案したからには、うんうん、まあマックス行きはどれを。ター一番美味しいっていうか、は予想立てて。予想、僕はもう一位が鮮度だと思う。 で、次に高級が来ると思うんですよ、うん、で3位に定番のタまあコンビニか、はい、スーパーでちょっと買おうかなと思ったんですけどそれ当たんなかったら罰ゲームでし<笑><笑>検証なんだから<笑>結果はもらえるからね<笑>、うん、これあれだ ね, あのそのね企画の発案ってまあまあリスクある、ね、<笑><笑><笑>じゃ あ, ないのじゃあそんな感じで早速行っていきたいと思いますはい はい、といととうことで着いたんですけどあいいねうちかめいいねデートっぽい<笑>すげえいっぱいんじゃない鶏あっちに今ねコロナ禍入りしていただいててほらあの、病気を持ち込まないにっていうのとあと衛生管理コロナか、はい、入っちゃうあそっかえ鳥にもかかるんですかね動物も写る可能性あるからでしょふだんはん か, はなんかあ の, このもうちょっと近くで見れるって言ってたけど いや、感染とかがあるから、ダメなんでしょうね。あーじゃ、あ俺ら、ワンちゃん、ちゃダメだったっすか。<笑>いや、大丈夫じゃない。あ, あ、卵、卵。あ<笑>、もらってた。取り置いててもらった。これ、取れたて。取れたて、今日の。今日のやつ。うん、あ、来た。来たー、先祖のいい卵。いや、これ使ったら、もう最強ですよ。うん、これも、取れたての。ご飯専用。で、こここのお店が有名のやつで。うん、今日取れたやつの、卵かけご飯専用だった。これでしょう、多分。今回のメインは。え。 最高いやこれ勝ったなこれ鮮度勝ったでしょ絶対ありがとうございま す, あ, すみませんありがとうございますありがとうございま す, います今回ご用意した卵がこちらになりますでこれが<笑>あのちょっと肩のネットなんだけど<笑>えと1個1000円1個1000 円, 1個1000円ああだからこの酔つ入ってるんだけど、うん おお<笑>なんか全部四千円。<笑>なんか格が違うっすね。怖<笑>いもちょっと持ってくるの怖かった。<笑>そこの三つで今日はちょっと、うん、なるほどはい比べてどういう順番で い, いやーでもこれはあれでしょうグレード高いやつを両サイドに入れて真ん中に一番グレード低いの持っていくるでしょう。<笑>まあ金額でしか今のところさじ加減が分からないからさそうそう、ね、金額でじゃあとなると金額的にこいつが一番真ん中ですから、ねまあ、そうだね真ん中でいや一個千円か怖いよ持つね。 でもなんか色的にわかんなくないだってちょっと真っ白でしょ、うん、でちょっと色ついてて最後色濃くなるのよ、ね。これなんか真、ね、理に関係するでしょ、ね、絶対。ワンチャンで。3原炎。一ハゲが小さいのも気になるよね。そうだね。ねこれコトキは剥がそう。っ、う、て、ん、なるとちょっとこの色濃い、ちょっと小っちゃいやつ色濃いやつが若干気になるんですよ。そうだ、ん、ね。じゃあそこら辺も含めてなんで俺のコトっキここになるの、ね、<笑><笑>ここも含めて、ね。はい、おめでたいということで。じゃあ早速。 ハゲジジイのところに持っていきましょうかよし、OK おい ちょちょ一旦こここっっっち来てってらいいでですすすかかか、ね、あ、これきましょうか<笑>この人はなな<笑>なんななんすかこんん感じ入 に, っちに<笑><笑>意味が全然わかりません。<笑><笑><笑>ここは何を 今回あの三種類の卵を手に入れてきたのでどれが一番美味しいかっていうのを言っていただくだけで結構ですえどれが美味しいかはい、はあ、これ一で す, です、はあ、じ, ゃあじゃあいただきますどれが美味しいか 分かかかったぞここれ<笑>あれあだろうこいつ味分かんのかみたいなことだろこれきっといやそんなこと思ってないですよ絶対そうだこれなんか朝どれのめちゃくちゃいい卵と100円ローソンとかの卵とスーパーで買った300円ぐらいの卵みたいな<笑>絶対そういうパターンだこれもう い, い, よいただきます、はい あ一旦リアクションは置いといて味を記憶してくださ い,、うん、っていうなんとなくわかりましたはいこれあ、わかりました一一、うん、ですよね一でございますはいこちらが一ですはい。次はですねはいさ<笑>っきの1ハゲって意味だからね、はい、俺でもねさっきちょっと見ちゃったちょっと1ハゲはちょっと気持ち玉がちっちゃかったあ、はい、<笑><笑>もう見てんな見たし殻がねちょっとね白かったよ多分だけどあれ普通じゃねえあの、あれはもうほうほうだいたいスーパーで売ってんのは<笑>もう形は決まってんのよ<笑> S サイズみたいな、うん、だいぶちっちゃいもんうんじゃあ、これ煮ハゲいきますねはいこれが煮ハゲですあーこ れ, これ卵自体をシンプルにまずいねこれ俺ダメだなこれさっきのはしっとりとしたコクがあったんだけど、うんうん、これはなんかね、臭みがあるんだよなるほどうん。卵に とポジティブなことで言っても<笑><笑><笑>ちょっと待って、俺そういうの無理だからあ、分かった先に言っとく、はい、もうね、スポンサーとか諦めたほがいいよ<笑>あの、忖度できないから俺俺これ嫌いうん、はい、はいはい、じゃあ嫌いの回収しますはい、はいはい、じゃあ今のが二ハゲでございました見た目は良かった、ね、二ハゲうんはい、はい、最後こちらがですねですこちらはい三、はい、ゲーハです何でゲーハーなんだな<笑>はめとんなこれこれ百六かこれ<笑> 君のこ、あ、ごめんなさ君の濃さがちょっと。オレンディーですねで。これはね、ちょっと違う。あ、あ、でも、色が違うじゃん。いただきます。はい、これが三です。うまい。あのね、君のうまさは全然違う。うん、ランキング決まった。これ一位。三一位、三一位。はい。一位が二位。はい。二が三、はい、位。は三、い、位っていうか、あれも県外、はい。うん。うん。あれははっきり言ってまずい。<笑> 俺は、初めて卵でまずいと思ったかもしれない。<笑>で、これ、な、何なんですか、これ。今回ですね、究極の卵かけご飯は、どれだということで。これだよこれ3ーハーのこいつだよなるほど。3位の卵はですね、朝ドレへ。朝どれのおすすめされている美味しい卵、ちゃん。<笑> あれ美味しいと思ったんだよ俺で<笑>でもいいやつでしょいいつ俺ねいい庶民だからああいう味わからないのよ一番最初に食べたやつはウコ系の朝ドレターほら来たやっぱ俺思ったねあれはウコだと思ったえ<笑><で><笑>なんかね熊切あ朝みみたいな感じだったなち ょ, いず<笑>ちょっとねちょっと年上なんだけどちょっとほんのりエロくてほんのり品があってインスタ見てると最近ジムやってるなみたいなじゃあラストの卵をじゃあ吉高さんからこれがですね最後の卵。 秩父のこだわり卵サイビランコトブギっていうブランド卵です、はい、ちちなみにですけどごごおよそ1玉いくらかなっていうあの味味で1玉1 玉, !?1 玉ですガチ目でいきますよガチ目で150円ヒント1ですえヒント 1? これですねちなみにこの4つ入ってるのもある意味ヒントですかね1個1ですよ1000円大正解です<笑><笑> 1004, これあれあじゃん、ヒカキンとかが出すやつじゃねえのこれそうすヒカキンさんも食べてるこんな弱小チャンネルでやっていいのこんなこと<笑>サムライティング金ねえからな<笑>社長<笑> い, いいですよ卵ぐらいはサムライすっげえなちょっと待ってあれちなみにいいえあの価格差ってどんぐらいなの ?2 位と3位1位と2位のあ2位と3位か0が1個違いますえ一1個1個1個一個1個1000円じゃないですかで2番目ってあの示したあの、5K の卵が1個100円1個で100円ですよ普通まあワンパック200円ですからね えじゃあえっと一番下のやつは円ってこと俺金額的には合ってるってこと金額的に合ってないわあもうね俺の下をね参考ごときでねやろうなんてのは間違ってんだよ大体さ。<笑>水曜どうでしょうそれかよこれよ。<笑>車いはイラしてどうせテロップ縦に入れんだろ今回こう考えます。ボカボ変なあの時代で。ちょっと待って正直ちょっと嬉しい。嬉しいんだ。金額的には合ってるってことだよ合ってます。 え、それあれでしょ、道中なんかゲラゲラ我々が言ったんでしょ。はい、ここここここいや、も う, いやもう俺ね、思ったんだけど。あのさ、みんな楽しんでるよね。<笑>俺も入れてほしいの、そこに。<笑>マジで。あの吉高さんが作ってるとことかさ<笑>、うん、バーで作ってるとことかさ、もう楽しんでるでしょ、はい、みんな。でもやらしてくるやつだよ。<笑>じゃあ、動画締めてください。 うん、えもう早く閉めてい も, も, もう、もうこれであの…やりたいこと終わったん で, 大で、大丈夫です、はい、もう閉めてもらって大丈夫です皆さん、サムライーティングのスタッフ信用しちゃいけませんよ<笑>あの、サムライーティングのチャンネルのスタッフ小川ゆう、ま、ゴリちゃん、吉田さん、僕含め全員ペテンシですから<笑><笑><笑>ちなみに後でこれ、生まれたては美味しくなくて5日経つとガスが抜けてちょうど美味しい味になるらしいです ちょうどこのサイビランだけ5後なんです、ね、5日は。5日後のか完全なタイミングの卵を。れは食べましたこれ。食べました。これすごいね。君のね。めっちゃ美味しい。甘みが全然違うも ん, うん。混ぜてて思ったもん。残 り, 残りの卵持ってきて、5日後に食べてもらえばあ。確かに、確かに。5日、5日経つと全然変わるらしいんですよ。まぁ、あ、ウィッカー別に次取り行くから。確かに。うん。あ、じゃあダメです。まだ、まだ行っちゃダメですよ。うん。マックス席は密足んないっていう情報を僕らに教えてくれただけなんで、何をするとかまだ決まってないんで、行っちゃダメですよ。 っていうかさ、うん、そもそも思ったんだけどさ、うん、もう鮮度が大事なんだったら、うん、今度ちょっと動けるようになったら、うん、マックス鈴木を車で拉致して養鶏場に米と箸を持ったまま<笑>連れてって<笑>私内緒だよ<笑>で連れてって生まれたての卵をすぐその場で割って納豆の季にしてもらえばいいじゃん。<笑><笑> それが一番でしょそれ一番セ鮮ト高いね<笑>でそれ一軒じゃつまんないから<笑>何も言わずに養鶏場を都内にずっと回って米持ったまんま<笑>えじゃあつまりあの<笑>マックスの時 PKG 食いまくる企画ってことそうさすが産み立ての直売の卵を食べ尽くす旅<笑>これも水曜どうでしょうね<笑><笑>コロナ落ち着いたらやりたいっすねコロナ落ち着いたらねえっ3個じゃ足りなかったんですよね 覚えておきますからね。3個じゃ足りなかったんですよね。うん。うん、<笑><笑>じゃあ、次回。え、ちょっと待って、今日、秩父ってこと秩父行ってきたの秩父ではないっすよ。どこ行ったの今日立ち会す。遠いな。結構遠いっす。しかもめっちゃ道混んでて、2、二件事故に遭遇しました。<笑><笑><笑>の当たりにしなからね。一旦ここまでにしといて、うん。次回お楽しみということで。サムラヘトオでしょう。<笑><笑>そン。だよ、その変な感じ。<笑>なんだよ はい、一言言っていいはい。楽しいね。<笑><笑>一緒だった。<笑><笑>すごく楽しいね。<笑>